はい、それではね、正武池くん行ってみましょうか。あら、全然変わってないね。ほう、かな。石筆が2基見れますからね。ほら、見てないか。正武池くん。こう下降りたとこは正武池があるんですけどね。下たと こ, ねこう、山になってないけどね。木、みんな来てしまってね。よしよし、おやがてよ。 あれ何もわからんかねあこっちかこれで見ると現在地石立形わからへんでな 20m の豊富っていうので聞いてるけどねわからんか石立を見してもらわないかんなあれ見えない見えないかね 引き戸開くのどうやって開けんのえ開からへんやんか。引き戸が開きますか言って書いてあるんだけど。開けませんか。全く見えない。<笑>あの、ちゃんと見れるようにしときますからって聞いたんだけど。<笑>あのお姉さんよ。あれこれか。いて。これこれどうすんのよ。こうか。 うん、これはどっちやこうかあらこれは見られんわ残念見れるかね見れますかあれ2機なかったっけ1機ふみ見えんがない1機はかん、ね、もう1機はどこや 全然目視で分からへん。真っ暗で。<笑>こうやっても見えんかね。えー、一応見えるか、これか。これは見えんだけど、もう一応見えへんのかね。分からんね。あらあら。残念でございました。その、それが邪魔になってんだよ、これが。この上の。横からは見えん、見られんかね。 はいはい、せっかくあ割れたんだこれ。これもね大きな石棺なんでね、どうなんでしょうかね。興奮か。うん。残念やけど。よし。 残念やけど、横から見られへんのかねあらあら見られへんか前は横から見えたんだけどねこう下見られんのぞかれへんののぞかれんか残念でございますか見るようにしますからっていう話もねしてあったんだけど見れまへんがね ああダメだな上から全部敷いたけてるから<笑> あ, あ全然あかん敷いたけてるからこれが方法ちょっとわからんねこれでは。 興奮ですけど興奮興奮分かるね<笑>上、どういうけ興奮。ういうことはここは文久寺ごとだいぶ下上に下にね次ずだいぶ下になるけどな。 残念見られんか<笑>。残念いね。先さっき1機しかなかったのこれ2機っていうなんか記憶あったんだけどねちょっと間違ってたからねこうやろうこれ丸山古墳上山古墳やろうこうこう上がったとこやからこうか左か。西西なんでな。ん真西に。 わからん。残念。わかりませんね、これでは。はい、ありがとうございました。衝撃規格でございました。石筆が眺められるけどね、石灰は一気しか見られなかったね。ちょっとよくわからんけど、二重木取ったから見ちゃうかな。はいはい、ありがとうございました。